はい、じゃあサブチャン取りますはい、うん。これねたたきこれいいでしょこれよくないっすときあ、それですかははは開けて良いよあ、マジですかありがとうございます開けますよそこから開けんだ珍しいこれ何れハンマーこれ何のハンマーでしたかあ、金槌って言わないんだ何色の金 槌, 金槌それ赤色です赤 色, す 赤, 色<笑>赤色じゃねえ。<笑>赤色じゃねえ<笑>。その動画はもう終わったんだよおー くない何ですかこれ？すげえ。何どうしたんですかこれ？ヒカルさんとのコラボの時にそのガチャで当たった。ガチャなんですかこれ？当いいですかって い, いうん。あはは。であっち向けろ。見せてあげろ。あいや近いよ。<笑>近いよ。なんで距離感わかんない。いいね。うわすげえいい。なんでそういうことすんの？<笑>大体わかんじゃん。佐々木。あはー。<笑> うんうんはいでね、我が家にこれを買ってきたんですよ何すか出たシャワーカーテンはいやっと買わなきゃいけないと思ってたじゃんいやでもねこれ一人暮らししてる人とかは分かるはずめんどくさい究極言えば、うん、いらないんだよねすべてのものって究極言えば、うん、いらないんだよねすべてのものってだって昔の人って一個もなかったわけだから、うん、あんのういただきましょうってんでそんなあちいち 聞こえですか<笑>？何？あ、いよい よ, いいよもうもう喧嘩だ喧嘩。え何？富永さん、俺<笑>ゲームしたいです。ゲームすんのいいから。ゲームすんのいいって言ってんじゃん。動画の時に声出さないでって言ってんじゃん。何出すの？だって楽しいです。<笑>ゲームしたいし、うん、楽しい。富永さんもやればいいじゃないですか。<笑>別にみんなでやればいいじゃないですか。 遊べばみんなで遊べばそ<笑>この家借りれないとみんなで遊べたほがいいじゃないですかはい<笑>、いいよはい、はい。これつけに行きましょうこれをつけるっていう場合は青色ね、やっぱりお前これ苦手そうだなうわー、わかんねえじゃんこれなにこれなに<笑>そこ見切れてね見切れてんだよ<笑> あ、フックは2種類ついてるからあーどっちでもいいんだこっちの方が良さそうそででけんのつけるかこれでさうちでも一応シャワーが浴びれる環境なのよ先頭生活ね先頭生活ね行きましょうよし裏表とかあんのかないっかそれて逆なんだ絶対やー、うん、<笑>オッケーはい狭っ いや狭いよこれ絶対。ここ狭く感じない？やばいって。はい。こんな感じね。こ<笑>れいいじゃん。オッケはい。ということでね、カンタが今入ってるので、ちょっとね、最後リアクションだけもらってね、動画締めようかなと思って。カンタ。あ？そうねえって言って終わりにしたいからさ。どういうこと？<笑>いやちょっとリアクション。 あめちゃくちゃ暑いぞ<笑>いやそれはお前の温度調節の問題だろマジでちょっとリアクションしていや無理だろ<笑>いやいやいやいねえって言って終わりにしたいからさいやねえって言えるけど別にそれ意味ないじゃん<笑><笑>はいはい、はい